はい、どうもみなさん、こんにちは。うんとです。っていうことでね、ついに来ました。オープンナイトチャプター3フィナーレベントフラクチャー。日本時間の12月4日にプレイしよう。っていうことでね、ついに来ましたね。フラクチャー。まあ、これは公式のね、サイトのやつなんですけど。ちょうど今さっきカウントダウンと共に来ましたね。かっこいい。うわわってかっこいい。やばいって。<笑>もうほとんど竜巻やんけ。 でイベントプレイ方法フラクチャーは日本時間の2022年11月4日午前6時よ開始する一応限りのゲーム内イベント6時40分え40分も嘘長くんでは次フラクチャーでは4人までのパーティーでプレイ可能 か, のかあはいはいはいおおいいねこれあこれいいじゃんこれ焼いた方が美味しいいやねこれね ね、マシュマロ焼いた方が美味しい。島へのパラダイスの最後の日々を楽しんでほしい。うわぁ。もうこれもう地球最後の日みたいな言い方するじゃん、これ。ふふ。ということで皆さん、12月4日の午前6時に会いましょう。ということで、えっ、ー、と、4人まで。なので、えっ、ー、と、僕を入れて3人募集しますので、お願いします。で、もしニーズがオーバーした場合は、早物勝ちにしますので、お願いします。 でもしかしたら4人までのパーティーなので、多分何人か多分いっぱい入れて、で、うん、パーティーっていうかその、あの左上に映ってる、こういう今画像映ってるんですけど、こういうやつこのことを言ってるんだと思うんですけど、もしかしたら本当に4人限定なのかもしれません。はい、っていうことで、12月4日の午前6時に会いましょう。